玄関白虎新さんあちらの方でご準備をされています。また始まる前にご紹介いたしますので、ね、よろしくお願いします。それでですね。ちょっと初の試みで1曲2分くらいのお曲をお局 を, をですね。あのご展示させていただいて、その中でお好きな形であのパフォーマンスをされるという。あのお時間帯でございます。で、提示した曲以外の。 お好きな曲も OK ということではい、そういうチームさんもいらっしゃいますね。はい、それでは参りましょうかねありがとうございますちょっとお待ちくださいねさあお待たせいたしましたトップのタワは。 i t s a l l e n k you. ありがとうございませんでした。